それでは今回は、えー、情報セキュリティというお話からします。セキュリティ、安全性というのは、その名前の通り、安全が保たれること。えー、例えば、こう、怪我をしたりなんかが落ちていて、こう、危険なもに会わない。あるいは、泥棒とか、そういう危険なもに会わない、えー。そういうことがセキュリティですね。一般的には、そのためには、こう、家に鍵をかけるとか、ガーナマンさんに頼むとか、まあ、お金だったら銀行に預ける。では 情報に関する安全性、情報セキュリティだったらどうでしょうか、えー、例えばですね、あなたが無線 LAN を使って、えー、情報を割り取りをするときに、えー、その内容は周囲の人に傍受され放題、えーまあ、暗号機能を使ってない場合は、こう他の人にもその辺にいる人に見えてしまうということは知ってましたかで、多くの人は、行き来しないうちに無線 LAN 経由で、えー、重要な情報を送ったりしますけれども。 まあ、携帯パケットが安くなるから結びなんだほうがいいとか。ただ、実際には情報セキュリティについて意識して行うと、まあ、思わぬトラブルに遭遇する可能性があるんでね、まあ。そういうことを考えていきたいと思います。一般に情報セキュリティに関する、まあ、目標、こういうことは抑えなくゃねっていうのは、次、えー、の3つがある。まず、機密性、コンフィデンシャリティというのは、 えーまあ、あなたが、えー、管理している重要な情報があるとしますね。えー、その情報が悪意ある人、誰かにこう、えー、見られてしまう、漏れてしまう。そういうのが防ぐことが機密性です。で、2番目としては、じゃあ今度はその漏れないとしても、勝手にかっかえられてしまう、えー。そういう場合は今度は完全性、インテグリティが損なわれたと。インテグリティがあるというのは、こう勝手にかっかえされたりないと。 いうことがインテテグリティ3番目としては、今度はアベイラビリティ、可用性というのがあります。これはですね、の情報システムに、例えばなんかこう、妨害があって止まってしまうと、あなたは必要なこの、ま、作業とかが行わなくなりますね。そういうふうに、情報が必要な時にはいつも利用できる状態にあるということは、可用性がある。攻撃とかで止まってしまったり、使えなくなったらば、それは可用性がないと。 可用性が3番目の目標になります。そうしてみるとですね、情報セキュリティの多くの問題は、管理の問題とか人の問題なんですね。例えば、機密性について言えば、えー、そのこの重要な情報を使う必要がある人は当然使っていいし、そうでない人に勝手に見られたらそれは機密性が、えー、損なわれた。ですから、誰が使うということがちゃんと管理されなければなりません。また、その、 本来使っていいという人は、これ情報を取ることはできるんですけども、その人が実は、あまあ、なんか、悪意ある人物でえ、それをさらに漏らしてしまったら、機密性がそこにある。ですから、いくらシステムはちゃんとしていても、人間がダメだったらダメ。人的問題もある。ということですね。さらに、可用性について言えば、まあ、いくらネットワーク系の攻撃を防御しても、例えば、サーバー室に誰かが入ってきて電源を抜いたとか、装置を破壊したと。そしたら、使えなくなってしまうですから、無意味ですね。 そういう意味では、地震とか火事とか、自然災害の対策なんかも重要なわけです。でじゃあ、可用性ってどうやって対策すればいいんだそれは例えば、システムを多重化して、えー、こっちのシステムが止まっても、向こうのシステムは動いててデータもあるというふうにすれば、えー、大丈夫ですよね、うん。そのためにはですね、えー、重要なデータを定期的にバックアップして、安全な場所に保管するというのも大事なんですけれども、 でもそのバックアップを盗まれたらば、有用な情報があるわけですから、それが損なわれてしまう。まあ、機密性が損なわれるということになります。そして、えー、今日多くの情報システムや個人にとって、えー、情報セキュリティ侵害の多くの要因は、まあ、不正アクセスとマルウェアですね。えー、これらの侵害においては、まあ、大体当事者が、えー、そのことをちゃんと認識してなかったから、不正アクセスにあった。マルウェアの被害にあったと。 いうことが多いので、えーまあ、そういうことにならないように注意しましょう。ちなみに、不正アクセスというのは、他の人の ID やパスワードを使ったりして、えー、勝手に何かされてしまう。あるいは、ソフトウェアに欠陥があって、そこを利用して、本来のアクセス制限を回避して、えー、使われてしまう。えー、こういうのが不正アクセスですね。そして、えー、じゃあ対策ですけれども、1番 の, その ID、パスワードの問題は、パスワードをちゃんと管理しましょう。2番については、 そのソフトの欠陥がある状態で使わない。えー、実際にはシステムソフトウェアのアップデートというのがありますけども、これをきちんと行うということが、まあ、対策になります。次に、マルウェアという言葉が出てきましたけども、えー、マルウェアというのは、マリシャス、悪意のあるという英語とソフトウェアとの、まあ、合わさった英語で、まあ、システム所有者の意図しないことを行うような有害なソフトウェア全般を指します。で、マルウェアの種類としてはですね、 ウイルス。ウイルスっていうのはですね、狭い意味では、こうプログラムや文章の中にこう埋め込まれてて、ユーザーがそのプログラムを使ったり、文章を開いたりすると、勝手に出てきて他のものにも感染して、だんだん広まっていく。まあ、ですから、まあ、病原体みたいにこう宿主にこう寄生して広がっていくものが、えー、狭い意味でのウイルス。あと、ワームというのもある。ワームというのは、ネットワークが今普及してますから、 ネットワーク経由で自分のコピーを他のソフトに送り込んで、そこで増殖しているまあネットを通じて広まっていきます。それがワームです。3番目として、トロイの目標とこれはですね、一見有用に見えるソフトは、例えば面白いゲームですとか、何か、えー、まあそうコンピューターを早く聞きますとか、えー、そういうふうな歌い文句があるんですけども、それでじゃあこれはいいから使ってみようと思ってユーザーが騙されてそれを起動すると、 実はその中に、えー、悪い部分があって、何か悪さをする。そういうふうなのがトロイの目歯です。特にこれは人間が騙されることが問題になりますね。で、マルウェアに対する対策としては、まあ、ウイルス対策ソフトウェアというのがまずあります。でこれは、まあ、既に知られているマルウェアを監視して、えー、これは危ないから開くなとか、これは削除しましょうとか、そういうふうなアドバイスをつけるのはウイルス対策ソフトウェアです。 それからもう一つ大事なのね。他人から送られてきたり、ネット上でこれは便利ですよなんて書いてあったのを、こう取ってきて、安易に使うと、それがマルウェアであって、感染したり被害になってしまうので、えー、得体の知らないソフトウェアは開いたり動かしたりしない。これが非常に重要な対策。